本日も旦那急ハヤム線をご利用いただきましてありがとうございますこの電車は東京いません直通各駅定所合いの地域ですさすえ末など、高津ふたをしんにとまります This is the h e y a b a c h i Line Local Service Train for OmachiDirect the Tokyo Energy Line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 手荷物をお引きください無理なご乗車はおやめください本日も神奈急ハヤム知性をご利用いただきましてありがとうございます。 この電車は東京・稲津線直通各駅停車は大井地域です久末末永高津双子新地に泊まります釣りは麻生です This is the h e y a b a c h i Line Local Service Train for Omachi Direct the t o k y o Anichi Line The next station is Azo H1 お客様にお願いいたします優先席付近では携帯電話の電源をお切りください それ以外の場所ではワナーモードに設定の上 2O を控えてくださいご協力をお願いいたします We will soon break stop at Azal H1. The doors on the left side will open. As singers changing to the c a n a go upline, l a the Issa line. The Chiramagoa Line, the Adeki o d o r a Line, and the a d a k i t a m a Line, please transfer at this station. ドアが閉まりまりす。ご注意ください。本日も神楽球ハイア地線をご利用いただきまして、ありがとうございます。この電車は 東急オイ線直通、ンチ停車、大井カクイクテーション、オイマチキス、キサセ、スウェダナ、タカツー、フマリマセ、 We will soon brief Stop h a d t o、okay, e Sissue. K. 16. The doors i on the right side will open. 本日も旦那急派や無知線をご利用いただきましてありがとうございますこの電車は東急いません直通かっこいいきてし町行きです末菜菜かあつふの新地に止まります次はせいナがです This is the Hayabachi Line local service train for Omachi direct the Tokyo Line The next station is ナナナナまま We will soon break is the stop at Sunaga. o e a i 18. The doors on the right side will open. The stop after Sunaga will be m a i z o n o k u c h a i つぎまま は, <音声>は溝の口です。 Next station is... my snooker chair 22. 溝の口溝の口お出口は左側です JR7 線呼線、5級データエント線はお乗り換えですこの電車は特急大井町線局通各駅停車大井町線行きです本日もカンナ9ハレムツ線をご利用いただきましてありがとうございました Doors on the left side will open. Passengers changing to the GR n a m b u line and the Taki Den and Tashi line. Please transfer at this station. This train will merge and continue traveling as the local service on the Omachi line train to o i n a h i Thank you for using the Kaneki Heibachi line. 溝の口、溝の口でございます。田園都市線、南部線は乗り換えです。 ドアが閉まります。手荷物をお引きください。無理なご乗車はおやめください。